佐藤健神木龍之介、仙台謎解きウォーク、テストプレイ動画を公開、知り続ける。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるようにチャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。俳優の佐藤健と神木龍之介が震災復興支援の一環としてプロデュースする街歩き謎解きイベント、仙台謎解きウォーク、街に願いを。 が3月1日から宮城県仙台市内で開催されるのを前に、二人によるテストプレイに密着した動画が21日、佐藤のオフィシャル YouTube チャンネルで公開された。動画は、昨年12月に佐藤と新木が仙台へ赴き、謎解きゲームが問題なくプレイできるのかを確認するために実施したもの。謎解きのスタート地点は仙台駅。新木が、今回私、何も情報もなく問題も知らない。 まず一つ心配なのが解けるかどうか心配ですと切り出すと、佐藤が、神木さんがこれ解けない。無理。ってなったら結構無理な人続出すると思うのでという通り、今回、新木は一切の謎を知らない状況で一般の参加者と同じ目線で謎解きに挑戦した。佐藤は新木が謎を解く様子から謎解きに不備がないか、難易度は適正か、などを確認しながら真剣な表情で全体のチェック。 システムにバグはないか、やりにくい点、わかりにくい点はないかなど、参加者が謎解きゲームをより楽しめるよう、二人で意見を出し合う様子も見ることができる。途中、仙台宮城観光キャンペーン推進協議会事務局、仙台宮城観光 PR 担当課長の、むすり丸と一緒に仙台の名物グルメを紹介したり、テストプレイを通じて佐藤と新木は改めて仙台の魅力を感じたという。 謎に苦戦しながらも無事に二人のテストプレイを終えた二人は、東北の各メディアの取材に応じたほか、宮城県知事を表定訪問し、震災復興プロジェクトを報告した。密着動画の前後編に分かれており、今回公開された映像はテストプレイの前半部分をまとめたもの。後半部分は近日、新木の公式 YouTube チャンネル、YouTube にて公開予定。佐藤と新木は、 2011年3月11日に発生した東日本大震災の復興支援プロジェクトの一環として、昨年3月に佐藤、新木教長の書籍、宮城から NHK 出版を発売、全国7都市で出版記念写真展、宮城からも開催し、今月19日に7都市目となる札幌パルコで無事終了を迎えた。宮城から、書籍及び震災復興プロジェクトの売り上げの一部は、 東日本大震災の復興支援を目的に寄付される予定。イベント詳細。タイトル、佐藤健神木龍之介プロデュース。仙台謎解きウォーク。街に願いを。開催会期。2023年3月1日から4月30日。開催場所。宮城県仙台市中心部。出発地点。JR 仙台駅。一般チケット。3900円。税込限定オリジナル。ポンタブ。 月チケット、5900円、税込み、参加当日、きっと引き換え日から3日間有効、3月1日二日、4月29日30日は1日間のみプレイ可能。翌日以降はプレイ不可。販売方法、ローソンチケット限定、全国のローソンまたはミニストップにて購入可能。公式ホームページ、https コロンスラ<タ>ッシュスラ<タ>ッシュマッチマイナス2マイナスネゲユー、jp。